今日のテーマはももです足を細くなるためにはスクワットよりももっと簡単でもっと大事なことがあるんです。一番最後に筋膜リリースの時に絶対忘れちゃいけないことをお伝えしていくので最後まで一緒にやっていきますね。はいそうしたら今日大事なのは綿棒あ今ない人は YouTube 止めて。 まず台所に行ってみてみくださいそれでは後ほどははいそれでは右足からやっていきましょう右のももの前をこうやってほぐしていきますねでこの綿棒を使う良さって自分で力の加減手でできるじゃないですかよく筋膜リリースでありがちなのがやりすぎちゃうことでゴリゴリやりすぎちゃうと筋肉逆に痛めちゃうんですねで硬くさせちゃうのでだからねこれだと手で力加減できますよね はいそしたら今度ももの外側行きましょう腸経人帯っていうところここをこうやってマッサージしていきますゴリゴリやりすぎないでねで、これ特にね痛い方多いと思いますすごく痛いっていう方は多分普段小指側に体重かけて立ってらっしゃる癖があると思うので内くるぶしの下で立てるようにちょっと注意していきたいですねはいそしたら今度ももの内側行きます内側って あの泌尿器科系のね経絡が流れているのでしっかりとこうやってケアすることで尿漏れもねすごく改善してくるのでしっかりやっていきましょう特に、ね、内ももの近く痛い方多いです私、めちゃくちゃ痛いですあと、そけ部の近く痛い方も多いので痛きもの範囲でやっていきましょう。 そしたら今度はねももの裏行きますねここが硬くなっている人もすごく多いです特に前屈ができない方とかはここが硬くなっている方がね多いので特にお尻とこのもものこの際のあたりちょうどパンツの線あたりですねそこが硬い人がね前屈苦手な方が多いのでこれやるだけでかなりね前屈体が柔らかくなってくると思いますよはいそしたら今度はふくらはぎいきましょう ふくらはぎのほんと真後ろアキレス腱から膝のところま で, でこのふくらはぎって第2の心臓って言われてるじゃないですかだからここをしっかりとほぐすだけで体全体の血流リンパ体液の流れが良くなるのでむくみも取れるしダイエットになるしもういいことばっかりですよはいそしたら今度ふくらはぎの上7 この大きな骨のちょっと斜め横ぐらいな感じですねここをやっていきましょうこのちょうど真横も痛い方多いですねで、まあ、外側がやっぱり痛い方は小指側で立つ癖がついているので内くるぶしの下で地面を押して立てるようにしていきましょうはいそしたら反対の足いきますね反対の足真上ですねここをこうやって優しくね で特に、ここも膝のすぐ上特に筋肉がくなりやすいので痛みが痛きもの痛みがある方はここを丁寧にやっていってあげてくださいでもちろん鋭い痛みがあるような切るようなもうそういう時は絶対しないでもうお医者さん行きましょうはい、そしたら今度外側行きます。すここの外側ねねというところです、ね、優しくやっていきます。 で、これもしね、右と左痛み、痛きも感、左右差ある方は。痛みが強い方に、いつも体重をかけて、立つ癖があるかもしれないので。ご自身の立ち姿勢、ちょっとね、振り返ってあげてください。はい、そしたら今度ももの内側です。このね、内側、この経絡に沿いながら。で、内もものね、この膝の近くが。 特に痛肝だったらここ優しくでも丁寧にやってあげてください本当にねあんまりゴリゴリやりすぎると痛めちゃうので優しくやっていきますねはいそしたら今度はももの裏行きましょうこのねハムストリングスのところ特にこのお尻とももの際のあたりここの辺の筋膜がほぐれてくるとまず お尻が上がってきますヒップアップ効果とあとは骨盤を立てて立ったり座ったりできるので立ち姿勢・座り姿勢がとっても綺麗になりますよはい、そしたら今度はふくらはぎの後ろここやっていきましょう筋膜って一枚体全体覆ってる膜なのでふくらはぎのね筋膜がほぐれてくると腰痛や肩こり、首こり 背中の方全体の張りまで取れてくる方とっても多いです。はい、そしたら最後ですね。このふくらはぎの外側やっていきましょう。こうやって筋膜を足全体の筋膜をほぐすことによって内くるぶしの下で地面を押して立てるようになることで腿ももの前の張りがどんどんなくなっていきます。 はーいこれで終わりですはいいかがだったでしょうかねこうやってスクワットとかする前にこのマッサージしっかりとやるだけで本当にね1週間3週間後めちゃくちゃ足の形変わってくるんですよちょっとでもいいので寝る前やるようにしてみてください